オッケー、うん、あっちで、あ、あ、俺、こんなとこ初めてきただ。わー、ファミコン。あーいいねいいねやろうぜやろうじゃ。<笑>やりてえなあ。やめてやめてやめてください。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。ごめんなさい 行こうか ー、ね、あなにこれ面白そうあ遊びたいけどあそべないんだけど。 遊べないんだけど、何もないね。あ、マギーズルームって書いてあったね。マギーズルーム。ねえ、なになな。あ！ね、なに？ね、な、なななんの音なのこれ？ ーうわーーねえねえ聞こえてますけど Yeah. 何, 何の込めのと何のと何の音何の何の何のと何の何のともうやめて、と何と何のとの I'm not the one with problems. <笑> I just need to numb the pain.、Oh? Wow! これ、ピンキーのやつだね。Welcome back to cooking with Massimo.、You、have the ingredients to cook something truly special. Here we have some chicken b e n m a r i n a t overnight with some summer... This liquid g i v e it a really nice salty flavor. ここここ おどてきたうんなんて書いてあるなんて書いてあるゲーリーゲーリーファミリーだってセキュリティんオールベビーフードいいよねあ、これなんか風風ふあ、なんなんなんなにあ、これなにあっやった うわ、めっちゃ、めっちゃぽつりじゃんめっちゃぽつりで入ってくんじゃんあなんかうあ<笑>これ気持ち悪いよ。これ気持ち悪い。ピコロあピコロあ腐ってるけど。腐ってるよ。これ何もない。 お外出るお外出るお外出ますあーすあよか っ, ったよかったいい地下室だったねこんなさこれやめなって言ってんだからうわっあった隠れる隠れる隠れる隠れる泣いてるから助けに行かないといけんこれ助けに行かないといけんよく泣いてえのだからそれ いたから行くかあっなんか違うとこに出たペップペップ。うん もうさも字読めないんだけど。どこ行けいの全部ビールね、くねた。ねえ、お願いやめて<音声>ち<笑><音><音><音声> ね、だって神、神の目の前なんだから何も何もないほうがいいよね。と思うわあちゃんと閉まってる今のさ日付見よっかあ今日はみんな大丈夫そうぶしょプーププ。The next day,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 She's so、weak. 何もないね何もない ね, ね何の声なんマジで意味分からんしょお前怒るでしかし怒るでわっこれは入れないあ何これ死神じゃんこれ分かるこれ死神だおおわよねえだから お, おかしいんだってば 何。え、怖い、なになになになに。あ、なんか怖くなくなってきた。あ、ね、あ、大きなノップのフルトキーだから、これだと思う、こうには、これだと思います。あ、あ、1 9 9九年九年の歌。thank you god for you。 こんかなこんいろんなとこに入いでるのやめてほしいんだけど。 あ, あ、出よう。え、出るだけでいいのマイクセキュリティの変 更, 変更え、え、待ってこれ覚えなきゃいけない覚えなきゃいけな い, な い, けない名刺の裏あれあれあ、こっち繋がってんあ、なるほどね、上行ってみる上上に行ってみる ね え, ねえねえ、星荒ぶってる、星しどうした星どうした hey,